しいはいじゃあ始まりますということで、えー、皆さんね盛り上がる準備をよろしくお願いいたしますさあ決めました第1戦 1P が壁ドバインーーール 2P が A4 十先盛り上がっていきましょうよろしくお願いしまーすさあ開幕クライサーバーで、ね、いきなりバトヤやる気を見せつつ切っていきました金子がいる初っ端からエンジンは十分というところでしょうおっさあためこがのネタを見せるが体力はほぼがはちょっと勝っているそニックソニッ ク, ソニックうまい垂直中間に合っている金子がまず1本あの焦点です さあ、小高が解説に来てくれました今日ばっかりは小カも真面目にやってくれるでしょう、まあ、途中あのギ、ー、ブアップあるんでさあ、スーのプライ一瞬待ってサマを警戒してますね<笑>さあ、最初のサマが効いていきます<笑>さあ、いきなり出したスタブに対し差し返しを決めていく<笑>さあ、なるほどですね。 さあ、もう一試合目にしてお互い今日やり込んで切らしたぞ感が相当出てますねすで、まあ、に、すでにいい試合さあ材、第1今のうまいさあさあバラリーが熱がね、すごくてはいまあ、やってる範にはね、もっと高いんですけどなかなかいそうですよ、ね、さあ、かぶさって飛んでいくチューパン飛さあ、こっからでも全然あるぞチューパンを早めに出す軽く、うん、ねえ、うん 軽く動きす、結構飛んでいく、飛んでいくのは下がってから、多分リバーラを狙って飛んなんですかね。まあ十下げですから、はいあのリバーラに飛ぶというのも全然ミスでいいでしょう。あの全然。うん、あのまあこれ外輪はですね、まあダルシム、ダルシセム戦抜きにして。まあ全十五ら級一番あのね、デリケートなんですよ、この人は。プラカ戦が、デリケート以外でいないんで。 だからあのー風呂上がりのね紙パック必要なぐらいね慎重にい張るんですね<笑>さあ今度は詐欺飛ぶ失敗したと見せかけてのスカッシュクかなり絶妙なタイミング火力がですね、うん、まあブランカなんですよねこれでその火力を凌駕するぐらいのうおっとスイッチョクを狙いに行った防御率とすごいセーブこの完全トイレはバーチカルでしたが ね、ボタンをしっかり押した金子が狙ったわけではないだろうがうまいさあ前線狙って見ていた投げ返しているナイスガードですこれさあソニック垂直でよけるのは相当難しいがサマーでよけてさあ1回切り替えたというところさあ技に合わせてステップがみ裏に回っている電気さあ今のは投げ返し頑張ったが、まあ、あ逆転があるんでうん ブランカがが、まあ、そこが ね, でね今のちょっと裏回りネタを食らってしまったという感じですねさあ A4 が2試合選手という形ですねさあ開幕もかなり1回確定とほぼ思っていいのがこの組ラ合わせですねそれに対してソニックを抜けられるもののかなり難しいが一応完全逮捕可能という ことでいいです か, <笑>かなり難しいですが、まあまあ、91ぐらいまでは投げておきますね、その言い方は非常に分かります、<笑>私も人間なら91までな90何パーまではガエルが対応できるので、なのでこの組み合わせ、火力はブランカだが、ね、最終的には。まああの 2位取ってますけど、はい、あの心境的に、ね、結構、うん、あのォー英語のブな、ねね、んかね、割と、割と初、まあ、っぱなからね、ネタを見せていって、ヤバエが焦らないよす ね, 全然いいですね対して金子ガイルは、えー、体育技を選択にいい、ねえー、<笑>スタブを切られても気にせずやっていくとしたいといい。 えー、それからサマーのしたというね、割とこれが確定なんで、えー、まああのアドバンテージの体力押すとまああの飛びが来るんですよね<笑>そうですね、<笑>割とスタブ等に関して中足もそうですね割と飛びは狙っていける、まあ、うんあのアドバンテージじゃなと曲線が必要になるんだよ、ガイルがはいはいはいはい<笑>でもアドバンテージ結構必要なんですよね、これから さあちょっと近かったので上剣耐久を失敗したというところさあ引きつけてからの須さあ一つ須田打つにもしっかりと工夫が入ってますね後ろソばットにローリング当たる非常に A4 らしいダメージをとり方垂直ソンクでよける着ソリ気を受けるとね一気にガーバはきつくなりますナイスフェイ悪くはない狙いでしたがオレ、うんうん さ、まあ、お互い A4 勝ったりもかなりこう必死にやってるからねそう、あのー、ね、かなり、うん、あのプロレス、プロレスラーなんて最近レスラーかね、ちょっとほんとほのくさゲームすのね<笑>人間しか見えないんでちょっと人間やめちゃってみて<笑><笑><笑><笑>さあ、ダブルサバを警戒して直には勝ていかないブラックのしゃがめ中キックは非常にね、ダブルサバが刺さりやすいという特徴があります さあ無理せず攻めずいったところあっと球体育もよいているかソニックをしっかり避けますね垂直でこれブランカ使ってみると分かるんですがソニックを垂直でよくるのは相当難しいです弱、ね、と強がある中さあ対空ソニック当たるぞとまだどうだ弱フォーリングやばれーグさあ A4 が一球がないですね で、勝ちを重ねてるといった形。まぁ、あ、四4ゼロですか四ゼロがいますまあ全然、あの、焦んないでね全然一気に進んだいや、動きはもうお互い相当いいですねあなかなか、うんはい、相当お互いいい動きをしてるので結局、勝ちのですよね、これおぉ、まぁ、あれでも出るかさあ投げに行くのを見せる長期戦では悪くない うまい、あのバックショ、ね、ーバットだ、そば、そば、三つ。ええ、台無しい、ジャックキック読んでいった。あれはさあ、しかし、後ろソそばとに、スライディングが刺さる。熱い。さあ、この二連打。ティービですね。実はですね、この二連打、相当、これ返す技は、私も探したんですけど、ないです。二<笑>、まあ、連打で相当強いんですよ。二、まあね、連打は相当強い、まあススうん。まあ、必死にやっぱね、で、バックジャンプ強化なら、多分勝てるんですけど。 それだとジャンプジャックで負けちゃうっていうですね非常にきついところを A4 をただ通しただけじゃないですねサマーが早いサマー早いす、ね、サが早いこれはさあ、前世紀スノッピーを放射させるあのサマーは無敵ガイドを放射させる、ね、サマーですねさあ、金メコカ技一個一個に対しての対応は相当うまくいってるので 四人目もできてますね。まあ、あのガイルブランカでその他のブランカの違うのは、まあブランカはやっぱり他いっぱいいますけど、はいはいはい、まあそのソニックに対しての処理が結構ね、まあ自分からやってるその四人いるんですけど、はいはいはいはい、まあやっぱそこは違うんですよね。さあ引きつけてダブル落ち着いている。藤島ソバッといやー。 今のどうなると思いましたか。よく出しましたね。あれはね出ないんです、ね。あれはサマーでは返さないのでダブルを出さないといけないんですが、小田がなんかいつもねあのス、ー、ラストキックでよくやってますけど、ダブルが最大ですね。さあサマーは出ないとミスとして今度はシロソボット非常に状況ごとの判断もいい金子。 あと2連打ジャンプが非常に厳しいところ、ソニックを見てから飛んでくるーちょっと一方勝ちをしたかったので、中キックを遊びに出しましまたが体力が重さになるとね曲線、うん、必要になるんで、そうですねこ曲線だけでむしろ技の対応はかなりうまくできてるんですが、曲線かなり A4 といった。むしろ 組み合わせのうまさというよりは人間の強さで押してきてるといった感じ正直を混ぜていくうまく空白ソフトさぁ A4 の重点の宣言をまずは切ってきまし た, ただね、ヤワさんね、はい、モンスター飲んでるけど多分ね、ワンチャンスポンサーあるからあれ<笑>、ね、あの緑、はい、あワンチャンスポンサー狙ってるから<笑>さあ今日はモンスターエナジーですねレッドブルではなくモンスターエナジーを飲んでいる A4 と<笑> といいうこころでございますあ、これ、ね、サーバーが非常に速い実績を達人これうやましいですねこれ<笑>ミスターミスターあげましたよ水とパンだけの人<笑>さあちょっと埋ター一発はも安いというところかおーっとここで空対局狙ってたよう勝ってるんだけど空投げいってますかね方のは必死なんだよね確かにそうですね これ割と、これね、貪欲さリバーランに、ええー。A. 4の貪欲さがね、うん、もしかしたら、絡まってくるかもしれない、これ。貪欲さ、スんごいですね。まあ、それを裏付けるところとして、やはり組み合わせが。まあ、そうですね。まあ、有利と、我々は、ついてます。まあ、有利と思ってないとかないか。有利と、そうですね。えまあ、ブランカーはもう、ちょっと不利だと思って、その動きですよね。だ、A. 4も。 ガイドさん得意とすることがありますが、相手がかなり準備してくると見越してですねキャラ相手が不利ならではの動きをしているとそ う, ああ そ, う、ねうん、そういう話と言っていいでしょう、うん、さあ、オス止めソニックなのですうんうんうん、大キック後ろソフトに対してはちょっと距離が悪かったというところダイキックはね、無理ですよねそうですね、大キックは非常に良 い, い,、うん、い, いハットして、ねうん、さあ、重ねて これはどう同時に打ったなら今度はダイヤシーに対してダイヤシーー引きつけてダブルうますぎるソリックまでいくちょモンスターの量ちょっと減ってきたぞこれ、うん、誰か補充した方がいいぞこれこれ金子これあるぞこれああのこうやって目線前で、ねまあ、さっき外野いると言いましたけどまあ結構キャラ相性は近いとうそうですね、まあ、しかも結構この お互いやりたいことが<笑>あのやれる組み合わったらやれる組み合わたので結構流れあるんですよねそうそうそう結構5勝したに5敗するとか普通に全 然, 全, 然全然あるのでうまいっすさあマイステップよばがいねる電気で返していったさあここの確定紙からどうするスタムが当るうる、ん、ジャンプだけダイキングマジかこれどうするここ出なかった ここはさすがにギャライカまあこれガエルガなんかね、お互いのねやりたいことがもう滲んでるんでうんいや、これはれかなり勢いが重要な組み合わせなのでお互いグー出してますねここで勝ちに来てたものはガイルガとしては相当いい話グ、えーが出てるわしかしこの裏回り連携を食らって、えー、しまっているさあさすがにフォーここは中でを切ってきましたね、えー えー、リバーサー電機というちょっとリバーサー電機は実は危ないと思いきや結構ブランカーのリターンがでかくて、ね、強いんですよね中足、まあ、あ重ねたりスタブを重ねいってもです、ねうん、結構電気に負けると、まあ、いった場合にはかぶ調整システムですよねは い, いや相当うまいですよ、えー、さあ開幕飛びは A4 っぽいかなり狙ってやってきたところですがそうあれはうちですね<笑> さあちょっとソニックミスでクターが空滝している今のいい判断。これはだいぶだいぶショースモット前に歩いたショースモットかなり前線を意識しているソリックモードここでも大分なんかエフは読み合いが強いさあここここはどう だ, だうさあ期待値の方のコンボでいったがさあショースモットまだあるぞ さあまだスタブを打つスタブオフスタブオフ<笑>のオフはねスタブの最先端の当たることですねブランカセいっていってないでしょーー<笑>ブランカセではいってない<笑>言ってですね自信もあんまりいってた自信もあんまりい<笑><笑>あれ、ね、必要ですねさあこれはちょっとエホはオフのミスターエホはこれ あ, あと金子かなりですね中盤うわっ組みたいくるソニック打つ そーらーまずは、ここは、たまプラ引っかからずーうー、退屈どーらーうー、ああいう気持っていくさあ、リンクさ、リンクさあ、中期戦、直線。さあ、これはサマーで良くて悪くないってやった感じですね。まあ、でもこの場合開幕勝ってんですよね、結構。あ、そうですよね、開幕夢勝ってますよね。開幕夢面勝ってるんですよね。しか… しかも今の後ろを歩きにくるく頑張ったが、まだというところ、スタブを当てる、スタブオフの、さあ、序盤は、う ー, うーまだ、ここでじゃがみ大パンチ、スタブモードをちょっと意識していましたかね、序盤の方こそ、スタブに対して大パンチ差し返しというのが決まってましたが、さあ、ここでかなりそれを。 この読み合いがあったか、まだスタドが刺さるという感じになってますが、ォーらしい、飛びを合わせて流れを変えていく、若干避けますね、うまいですね、これ難しいですよね、本当に。さあ、流れを取り返していくォー 7 対, 2っすか7対2という形になりましたかうーん、まあ全然まあ全然ありますよ、そうですね、先ほど言ったようね、一、えー、回流れがいくと、そのままかなり、ズームはね、噛み合いが続いて連勝するというのは、のとこの局で、ね、非常によくある、さあ、スルが刺さる、さあ歩いて重足、ここで少し流れを変えるために。 新しいコード出してきましたこの、ね、気持ちが出てるのいいですねおそめソニックですさあリバランを潰してい く, していくさあその場飛びちょっと引き付けてるとかなり A4 も、うん、裏側にそうですねここはサバが出ますレバガチャしながらタメはちゃんと作っているここからさあどだうだサンダーが当たらず テーマが大事だと言っていたら、うんうんうん、ソニック削り、金子取り返す、ね、まあ、経験者は、まあ、AO なんですけど、うん、圧倒的に、まあ、でも金子がいればね、それを追い越そうとこうい、いいですよ、ね、の相当キャンタリン策を積み重ねてきましたね、今、まうん、見えてるのがね、まあ、さら に, さにいい、ね、小高言う通り、開幕の備は相当勝ってますよね。 相当読み合いを整理してきているさあ空対空狙ったジャックパンチ垂直待ちを狙っていくがどうだ相打ちになっている暗いサバーぞ さ, さあバックス持ってくえ裏、ー、にまだ隙間があったーーいやあォーグル出てるわ裏周りネタを忘れず ど止めてんだいや相当きてますよね、ただやはり数々の大会で結果を出してきた f 方はここぞというところに出しておきますねさあ、どうだ、今のはタメを解除した渋谷だっさあしゃがみチューパーも少し割り切った感じですよねソニック、戻った、ソニック、ソニック おっと遅めに出したのでかわしている、ソニック、ックックさあここでもう一度ミス、A4 が疲れが出てきたらというところ、さあタイマンも中盤戦から後半戦にねかけてきて、お互いミスが出てくるところですよ、ここで集中を切らしてはいけない、さあこのイクスプロ仮面橋、ずらしていく。 どうだダイヤーシがこれも割り切ってっていった画面を押し戻すかデこォさあどうだソニックボードもう一回やっていくジャックソニックを打つバックシャンプ、うん、よし遅かった相になっているがさあスタブにリバラン頑張るしかないああ遅めにソニックに対してもうさらにほらせたリバラン まあ、このガイルはね、まあブランド性に関してはまあ、防御が、ね、まあ、まあ、攻撃も必要なんですけど、まあ、防御はほんと最重優先最重要なんで、うんまあ、それを崩しにくるっていう、をとがめるっていうお前なんですけど、なかなか火力が強いんで、前押しだけじゃね、勝てないんですよね、ガイドは、ね。 さあしかしこの展開自体は非常に多いカネコですねこの展開をフルマイランド作ってるので非常にこうこのブランカ対策をしてきたっていうまあ本当にすごい見えますよねですよさあ前ステップを通せないほとんど通せないです素晴らしい中長フさあソニックまだまだ全然ありますねいやこれはすごいまあ かなりやってきてるっていうのがね、本当に、まあ、や A4 はね、本当これ、経験値経験値をもう、これはフル活用し て, て, る、ね、て, るて い, すごいかないといけないんで、うん、さね、今回はリード取っている、金子、とりあえず A4、はっきり飛んでいる、さあ金子中盤、ジャブラがさあ、トラプラ、今度は引っかかっている。 パンチャンプも、ね、かなり割り切って出すんですよね。ここここここすね一ししたたででがかいい、さあ、画面も前に出してうーっす、ね、の読み合いがままはけるスト、ね、れ さあちょっとで裏回りは食らってしまっているかなというところですね、ここが非常に勝負が分かっていますさあ、9対3、A4 がリースとなっていますがいい、今度はここでつながってくる、さあ、しかしソニックモードにも入ればまだ分かんぞ、ジャンプ、ダキック、ッここでスタブを差し返していく。 あのね、スタグロスタリングスネークは、まあ多分 A ホールのほうが多分一番上手いっすねうんあれもね、結局ブランターが待ってるとなるとね、あれ見ラヤスになるんですよねそうなんすよそうなんすよ、だからこうやって金子がマリードするのがひどい大事だがどうだ何なまだ大パンチ今度はダンクさあ、難しいところ さあ、ゴム、さあ、か、うん、み合った、あるい点投げる、さあ勝ったのは A4、おめでとうございます、いや、貪欲でしたわー、A4、貪欲でした。いや、あのー いやーでも面白いす<笑>かいわさ。ただね、十世紀はね、あのね感覚の方が一番面白いわこれ。いや本当ね、やってる方にはね正直にね言いますけど必死なんで見てるのが一番面白いです。 そうですね、じゃあ、ちょっと、えー、お互い一言もらうんですが、まあ、ちょっと今回、検討をたたえてこの日のために、多分3ヶ月ちょっと準備して、本当に何も分かんないところから、あのブランカ戦っていうのは全然分かんなくてあの、いろんな人から意見だったり、対戦とかお願いさせてもらって、あのその気持ちに応えられなくて申し訳ないんですけど、 あのすごいブランカ戦があのこれを通してすごく少しだけ分かった気がしますまたこれからも続けたいと思いますありがとうございましたいやーよかったですねあ、こんばんは A4 でーすはい<笑>いやーちょっとね金子さんのなんかすごいん あ、あ、こっちあどうも、A4、です。いやー金子さんすごいね、準備してきたっていうのがね、もうやっててすごい伝わってきたんで、もう汗びっしょりですね、んとに。うん、まあ、ちょっといくつか裏回りネタとかそういうのが通ったから星が結構取れたんですけどそういうのも通らなくなったらきついかなと思ってうん。まあ、自分も結構、まあ、割と癖のあるブランカなんですけどまあ、でも。 今回はね立ち回りかなり詰められてる感じがしてあのもう開幕の時点でもう分かったんですよあ、この下がりソニック結構嫌だなっていうのがあってでそれになんか向きって開幕リバーランやったら今度は垂直置いてあるしちょっとプレイヤーとしてはあれはちょっと1本も2本も取られたなっていうのがあって、まあ、星は、まあ、最初ちょっと1 0ゼ0とか言ってましたけどもう金子さんの頑張りに俺はちょっとまあ半分ぐらい負けたなっていう感じでいっぱいですんで、まあでとりあえず あの金子さん、本当に真面目なプレイヤーであのこれからもっと強くなるプレイヤーだと思うんで皆さん応援してください、まあ、僕もちょっとね、あのまあ、最近は、まあそうだなまあ、これに、まあ、甘えず、まあ、もうちょっと頑張りますんで今日はどうもありがとうございました。 我々としても一言感想を言うと、あのー、過去例にないぐらいあの2人の対策が、ね、見えてきたんじゃないかと思います、あのー、特に1試合目からねいきなり1試合目から2人とも全開で出してきて今までにない動きを全て出してです、ね、もう一先でも自分だったんじゃないかというぐらいの内容だったんで。 あのー、その2人の、えー、ここ23か月の、ね、努力がもう詰まったと言っていい内容だったんで、まあ、非常によかったです、あの私もガイド使いとして、あのー、すごい参考にさせていただきましたという内容でした、でもほとんど立ち回り自体の、ね、対策だったら風子君のほが上回ってるぐらいの勢いでしたけど、まあ、さすが A4 というところであの噛み合わせ方とか流れの切り方とか。 まあ、そういったね、あのー、ところが、まあ、あのー、プレイヤーとしてはエホラー先輩かなという結論になりましたけど、まあ、あのー、カルコクの方が上回ってたという部分も十分にあったという内容でしたので、ね、えー、なんか、で、今回私は、カルコガでついてたんで、あの、対策とかね。<笑>そういう意味でも、そういう意味でも、まあ、非常に良かったです。えー、こんなに面白かったらすごい久しぶりですというところです。はいなんかありますかまあ、<笑>あ、すいません、焦点です。 あのー、やった本に<笑>あのー、言わしてもらうとあのー、観客が一番面白いです。<笑>あのやるもんじゃないなっていうのがね、うんあのー、思いましたね。まあそれはともどかくね、まああの非常にそれどっちのなんですかね、まあ勝ち負け結局勝ち負けになるんですけど、まあお互いのねなんつうなのね、まあ今までやってきた生き様のその具がすごい見えたんで、まあすごい改めて面白かったですそこは、うん。まあいや A 方のねこの まあ A4 勝ったけど、まあ、すげえ脇汗びしゃびしゃっていうのがね、<笑>あの画面通して分かったから、あれ、あの、そうですよ、もうこ私ねはここにいますけど、本人の顔見るまでもなく、画面から、あ画面ひしひしっていうのが、うん、相当伝わってきたんで、いや、それ、まあ、全力でいかないと勝てる負けるかなっていうのがすごい分かったから、<笑>間近で。 まあ、これはね、金エルの検討がすごいありましたね。素晴らしい方ですね、うんうん。うん、なかなか非常に見応えありましたね。はい。まあ、ギャラリーが一番面白いです。はい。改めて思いました。はい、本当に面白かった試合ですよ。本当ね。小坂さん、ありがとうございました。はい、あうございます。はい。さあ、ということで、えー、実況解説の感想も終わり、じゃあ、次回の、はいえー、告知等をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。ああ、どうも、草です。えっ、ー、と、まずは金子さん、エフオー君。 両名様お疲れ様でした。えっ、ー、と次回の告知させてもらいます。次回で小物道も10回目になりますが、えっ、ー、とまず日にちなんですけども、まあ今回はあのランバートの後でしたけど、またあの V3 の後に戻りますので、まずそこはご注意ください。2月3日の V3 の後に行います。カードはまあ今日一人 ま, まあいますけど、ピロシーガイうんガリじゃないえっ、ー、と本田です。ピロシ本田あ映ってますね。とジャイアンさんのダルシムと やるこことになりまましししたこちらもよろしくお願いしますジャイアンさん、あまりゲーセンいけてないそうなんですが、なんかアニコレやってるということで、プレステ4だと思う、うん TRF にもいる、あなるほど、まあ、ちょっとアニコレ、これ配信見てる人とかであの PS4 持ってる人、ジャイアンさん見かけたらちょっ と,、あのー、ょっとお相手してもらえたらと思いますよろししくお願いします。 じゃあ配信はえっ、ー、ゃあ切って、えー、とこのあとまた後地愛流すかもしれない、流さない、じゃあ今日の配信これで終わりということなので、えー、また、えー、VS のイベントは来週の日曜 日, 日曜日に、えー、あるということなので、えー、また皆さん VS かこの配信でお会いしましょう。それれででは お, お疲れ様でした